で、どうしても別行動が必要になってきます、はい、で旅を始めるときにもですねということで一時のお別れで次会うときはランのテヘランでまた会いましょうはいましょういっ時のお別れで気をつけてくださいえい、ー、そちらこそ OK 気をつけて本当。とさっぱり楽しんでくださいあ気をつけてフィルミングしてきまーすあーということで一人に。 なってし ま, いましたちょっと初めての実際に1人になってみると恐怖がきますねちょっと不安いっぱい怖いのいっぱいですが3人の部屋にもはや私1人です。 これから今日は私はですねカッパドキアの気球ツアーは今6月でとてもハイシーズンなんですよねでインターネットで予約を取ろうとしたんですがもうすでに予約が取れる状況じゃありませんでした、えー、まあ一途の望みをかけてカッパドキアへ移動しますとてもにぎやがかだったこの部屋も静けさを取り戻してます改めまして ハイフーイコチですカっぱどきアいのバスは夜行夜8時半なのでこれから約8時間近く外で時間を潰すことになりますまあ一人旅が実際に今始まってみて率直な感想は、えー、仲間の大きさというのか とても不安が大きいですまあこれまで賑やかに3人で旅をしてきた反動もあるとは思うんですがまあこう明るいビデオを撮れるのかカッパドキ屋に行ったらテンションが<笑>変わるのかもしれませんが可能な限りですね楽しい時は楽しく辛い時は辛く本音で日記は綴っていきたいと思います。今1人ででたんですけど、まあ、正直言って 一人で食べるのは美味しくないないと思います俺は何でここにいるんだろうって思いながら食べてます観光名所を収めるためにお届けするために観光名所を回ってるって言ってましたけどそんなものに意味があるのかと1人でこんな美味しくない食事をとることになるのかと思うと何か処刑を受けてるようなきっと見る風景も食べる食事も誰と一緒に食べるかで全部 その意味合いが変わってきちゃうっていうのは今回の旅で今私が強く思うことですそれなら私は今力強く伝えることができます今一緒に食事をとっている人のことを大切にして一緒に食べる人の大切さを今学んでます、えー、昨日あげた、まあ、今日あげた YouTube の動画にコメントをいただきました なんかこういう時。偉いしみる。もうわありえ。本当にありがとうございます。まあ、本当はね、まあ、もっと楽しい動画。を作らなんてやけど、たまたまかっぱ時あへんわ。 うままく撮れるかかかりませんあいかんか絶対おかしい人ですよねこんなレストランで飯食いながら一人でカメラ回して泣き始めるっていう購入してくれる人が一人もおるならね頑張りたいと思います夜行バス出発まで残り1時間ぐらいになったんですけどまあ私あそこのバスを。 待ってる間ずっと書き物をしてたらあそこに鳩に餌やってるおっちゃんがですね自分に今鳩にあげてるパンとトマトをあげるよって言って一回断ったのに次飲み物も持ってあげるよってこう言ってきてくれてですねもう物が取られないか心配で心配で警戒ばっかりしてたんですけど海外にもとても心の優しい温まる人がいます。 それでは、今からバスに乗車します。今から12時間かけて、魚類名移動です。私の席は、一番後ろのヤンキー席です。今なんか、着いたみたい、わかんない、寝てたら、みんな外に降りてって。バスの中に煙ですかね、これ、ちょっと正直テンパってるんですけど、なんかバスの中に煙。ちょっと一回外に出ます、真っ暗になります。怖い怖い、なんで?寒っ。寒、寒。わわわわ、すごい。 時間は3時、深夜3時です今めっちゃ寒い寝起きちょっとパニックパニックになってます寒いにしても寒いここ寒い多分止まってるのは山の中のハイウェイみたいです英語ができる人がいないので現在状況うまくつかめていません 現在時刻3時予定よりも5時間遅れて目的地到着しました行き道に見たんですけど景色が本当すごいですねこれ地球の景色じゃないみたい長かった気付いてホテル到着しましたあオッケーいやいや 私は今、ホテルのオーナーさんと一緒にギョレを一望できる丘に向かってます。 なんと一緒に車で連れてってあげるよっていうことでとても親切にしていただいてますこのモリアという、えー、ホテルですぜひギョレミにお越しの際はこのホテルご利用ください現在ホテルもツアーもそして気球のことに関してもちょっと今手配中で結果が分かり次第という形ですそれを待ってる間丘の方に向かいます At、Mr. Fester, two days,、oh. today and tomorrow. it's the Fester, a s t one month,、yeah. 30 days, not eat because that is too much people here. Okay, it's a busiest day. Yeah, today and tomorrow. Tomorrow. And、ah. after tomorrow is not so easy. <laughs>、yeah. Thank you. Okay, thank you very much. い、yeah. okay. okay. Okay. やっす。ーイ みんな YouTube って言うと親しくしてくれます。いや e you もうなんかこうやって歩いてると地球を歩かずに火星を歩いているように感じます。もう変な形の岩はですね、約6000年前に火山が固まって。 それになんかいろんなのが積み重なって雨とか風で削られてこんな形になったみたいですこれらの奇跡群の中にはかなり大昔にはそのキリスト教徒がローマ帝国からの迫害を逃れてこの岩の中に隠れてたそうですナメック星人とかが誕生するならもうここで何か出てきそうですよねピカーンと光ってですダイナミック 自然って感じわあ、これも完全に砂漠の中っていうか隔離された街ですね普通の街とは全く違う別の場所って感じです一旦ホテルに戻りますカッパドキア魚連目の街並みをお送りしました結局あの後ホテルに戻るとですねオーナーさんがオーナーのネットワークを駆使してなんと泊まるホテルも探してくれましたホテルのオーナーたちがわーっとみんな あのののサポートをしててくれて帰りのバスの手配とかかなりのホテルに当たってくれたみたいです気球ツアーの方なんですが残念ながら手に入れることができませんでした6月は最も忙しい時期で45日間先まで予約がいっぱいで次あの方のホテルに泊まるゴールセッティングとして楽しみにしたいと思います今回は初めての1人旅とということで 本当に初めてにしてはいろいろあったんじゃないかと思いますカッパドキアは街中で戦わないじゃないですかドラゴンボールってずっとピューって飛んでどっか行くでしょ草原みたいなところになんかその草原みたいな感じですほんと並みもそうなんですけどここにいるオーナーさん人柄の厚さですねを心からしみじみ感じれる街並みでした ぜひこのチャンネル面白いなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ハッシュタグコーシ